ごご視聴ありがとうございますすちちもちもです自転車のタイヤを交換したので自転車に乗りたくなって昭和記念公園に行ってきました昭和記念公園が再開したので、まあ、久しぶりにサイクリングロードを走ってみようと思って来てみました昭和記念公園の周りはサイクリングロードになっていてこうやって自転車だけで走れる道があります 自転車しかかか走走ってなないいいら、ら人がが 飛,、まあ、飛び出ることがあんまりり結構走りやすいですでよね。たまに横断歩道があるんで、えー、そこを人が歩くからちょっと注意しないといけないところはありますさっきはちょっとガタガタしましたけど、えー、今は、えー、道路が結構平らなんで滑らかに走ることができますすごい緑がいっぱいの中を、えー、自転車で走れて気分がいいですね まずは第一ポイントに到着コマチソウっていう花だそうです昭和記念公園のホームページに花情報というところがあってそこで何の花が咲いてるかが見ることができますなんかこのピンク色って美味しそうなピンク色ですね きれいでしたねでは次のポイントに移動したいと思います次はどこに行こうかな 次のポイントに近づいてきましたので紹介したいと思います。はい、こちら日本権園というところです、えー。だいたい公園の北側の方にある、えー、場所になってます。 この小川が西の流れって呼ばれているところでえ、池に水が流れ込んでいるところです。はい、この小川にはヤコが住んでるみたいで、トンボになった時の抜け殻が結構 見, 見つけられます、はい。これが日本庭園の池です。隣では、えっと、お抹茶と和菓子が食べられるえお店がやってました。 ではまた別の場所に行ってみましょう、えー、とここが日本庭園からサイクリングロードに降りる道になってますはい、サイクリングロードが、えー、手前側が 右側から左の方に抜けて走る道路で奥側には左から右側に走る、えー、自転車の道路があります、まあ、こんな感じの横断歩道があるんで、まあ、サイクリングするときに注意が必要です<音楽>子供がお腹が空いたっていうことなんで、えー、ご飯を食べに行きたいと思います はい、ここが渓流広場レストランの、えー、近くの駐輪場になりますここから歩いてレストランに向かいたいと思いますすごい自然がいっぱいでいいですね 方が渓流広場レストランみたいですね、はい、レストランに到着しましたさて何を食べようか な, なんか味噌ポテトの看板があるなんでこんなところに味噌ポテトがあるんだ<笑>、はい、味噌ポテトはあえて無視して、えー、日向夏ソーダを買ってきましたはいこっちがフライドポテトです 黒焼きそばですはいこの紙袋の中に入っているものがぷっくりしましたこんなものが売ってるなんてはいこれがじゃこ天だそうですじゃこ天じゃこ天とっても美味しかったです黒焼きそばには紅生姜と青のりをのせました ソースの味がすごい効いてますはい、ポカリの蓋が開かない事件が発生しました YouTuber になりたい人が YouTube ネタとしてポカリの蓋チャレンジします蓋は開くのでしょうか開かないのでしょうか誰が一体開けるのでしょうか 今カチカチ言った。おーポカリの蓋が開いたって。これでもう百万回再生間違いなし。はいそのまま水筒にポカリを移し替えてます。 よくできた<笑>紅生姜が食べられるお年頃になってきました、はい、食べ終わったのでみんなの原っぱの方に移動したいと思います すぐなんか右に曲がったところにあの花畑が咲いていましたのでちょっとお花を、えー、見たいと思いますどうやらここは、えー、と原っぱの西花畑みたいですねちょっとぼやけてるのはあのマニュアルモードでレンズ の, あの焦点距離を変えてあの撮影をしてみてます ネモフィラブルーネモフィラホワイトあとリナリアカリフォルニアポピーあとアイスランドポピージャーマンカモミールエリシマムあとデルフィニウムヤグルマギクあとクリームゾンクローバーカリフォルニアデージあとシャーレポピーリナリアブルーグッピーあとリナリアイエローグッピー 黒ナデシコ、アグロス、テンマ、カスミソウ、ナデシコの18品種が開花しているそうです 花畑の間に道があって花畑の中を歩いているような感じになるのでちょっと歩いてみましょう。 ここから先2分ぐらい蝶々とテントウムシが結構小さく映りますこれでトレーダーが OK でしょうか蝶々<音楽>、はい、ウチが真ん中のあたりで飛んでますね あ昆虫が嫌いな人もいるんで、えー、と引いてとってますはい今度はテントウムシですテントウムシ可愛 い, いですね を撮ると こ, んな感じです、はい、これは、えー、とさっきは一眼レフで撮ったんですけど、えー、これは iPhone で撮影してみてます。 一分ぐらい蝶々が映ります。でも、ちっちゃいです。 えー、私の場合はですね、あの花の写真をあの撮っていたら、えー、妻と結婚することができました。なんか、すごいでしょう。<笑>まあなんで、ちょっと花は大切に扱いたいですね。はい、妻も大切に扱わないとまずいです。 花とか、ええー、原っぱとか自然を見ると、なんか落ち着きますね。あ、ここにもアジサイが咲いてる。 ということで、えー、また次のポイントに移動したいと思います。はい、またちょっと1分ぐらいあの蝶々が映ります。ですが次の蝶々はちょっと縦波蝶って言ってすごいレアな蝶々です。はい、えー、昆虫博士が、えー、将来ユーチューバーになりたいそうです。縦波蝶もよく知ってました。すごいです。 今日の気温は30度で、ちょっと蒸し暑い感じでした。 結構こんなあのロータリーみたいな道があってまあいろんな方向に行ったり来たりしやすくなってますね。 自転車を走らせることもできますし、えーまあ、歩いてきた方はあのー、レンタルの自転車を借りて走ることもできます、はい、将来の YouTuber がお待ちかねなので、えー、帰りたいと思いますはいここは青梅短絡線というところです青梅特快が大、えー、立川駅から青梅線の方に入るときにこの青梅短絡線を使って青梅線の方に入ります下側を走ってる線路は中央線です までたどり着きましたものレールがちょうど見えたのでちょっと玉まのレールを取ってみたいと思います奥側が多摩センターとか多摩動物園とか高畑不動の方ですで、えー、手前側が立川の方です が出発しました。 車を走るモノレールはやっぱり取りにくいですねなかなか映らない<笑> 手前側を走るモノレールが来たのでちょっと見てみましょう。 で帰りたいと思いますではご視聴ありがとうございました